今の自分が好きなのは何の頃だって起き上がってきたから数えきれない涙のだ後ああとあ一つ一つに意味があるのだろう 人影を見守ってくれた人忘れて の「この青空守られて」「幼い頃はしゃいた場所」 胸が熱くなっ「あなたと出会った場所」「思い出がいっぱいこの街」「ああいつも優しく迎えてくれるよ」「そっと背中頑張れれ」「押された日迷う」 「このエンデューの」 「この演技の希望への道」「走り続けてる君はいくつの奇跡を知るだろうに乗るな」 ありがとうございました。